つけたうんその子のことは守るんだ俺のことは殺したくせに久しぶり俺のこと覚えてるよねあまねねえあまね<笑>俺に会えたい嬉しい ダメだよ一人だけで満足違うでしょ<笑>さあ世界の仕組みに抗ってあがいてみせてよあの時もよかったよあまねが俺を殺した時<笑><笑>いいねその顔<笑>好きだよあまね また一緒に遊ぼう昔みたいに<笑>ね<笑>だって付き合ってんでしょ付き合ってないタイプでもないサクラ俺とアマネって真逆なったよねわかりやすく言うとライバルを救ってまあいっか とにかく君にはここで消えてもらおうね面白いでしょ 大意もあるんだよね、心臓ってちょっとやめて俺が…やはい、うん、あーん…お、お、お、しびとーってれ、うんうんはい、<笑>で、しび、お前何してんのうん…次は何して遊ぼうかな あまね